皆さん、こんにちは。今日はこちらの新型ホンダステップワゴンの EHEV。こちらは16インチの車になります。今日はこちらの方の高速道路での走りのインプレッションということで、16インチと17インチとでの走りの違いについてを今日はご紹介をしていこうと思います。今日もこちら ETC のセットアップがまだ終わっていないので、一度ちょっと料金順報を停止したいと思います。 はいそれではスタートしたいと思いますまずこちら料金所入って、まあ、加速しましたけれどもやっぱり相変わらずエンジンからの放射音というのはしっかりと抑えられている を第一印象を感じますこれはもう明らかに仙台と比べるともう比較にならないぐらい静かですで大型トラックの追い越しなんかもしっかりとできるということになってますでこういった高速道路の橋桁の継ぎ目こういったところでも 全全く不快を感感じなないい突き上げ感っていうのも全然ないです。で16インチなので17インチに比べるとこう高速 の, その安定性という意味においては少し劣る部分というのもあるということも考えてる方もいらっしゃると思うんですけどステアリング の, このフィーリングとか、ね、インフォメーションとか、まあ、そういったところしっかり感というのがこう今一つ乏しくなってくる印象というのが ああるるとといいうところももったりすすすんででけど全全然その辺も全く感じないです非常にしっとりとしていますし特にステアリングがぶれたりするということも全くないしもうやっぱりあーなんか17インチのプレミアムライン私乗った時よりもなんか、ね、16インチのこの車なんか個体差があるのかもしれないんですけれども。 やっぱロードノイズはね、さすがにね、17よりも16の方がね、静かなような気がしますね。なんか、より一層しっとりしてる感じっていうのが、なんかその差がね、ちょっと分かります。乗り比べると、余計に。であ、安定感っていうのも、すごく高まってるのかな、あの少し最低地上高が5ミリ違うんですね。で、こっちの方がちょっと高いのかな、150あるんですけど、でプレミアムラインが145でちょっと落ちてるはずなんで、どちらかというと、 走り重視にななってるはずなんですねプレミアムラインの方がでも僕思うんですけど個人的にこっちのスパーダの方がねなんか走っててよりこう車のね安定感というのをねなんかねちょっとね感じますねまあそれはちょっと個体差かもしれないんですけれども、うん、非常に乗ってて安心感が高い、まあ、どこまでも。 していいけるようなうなそった印象がありますで今回これスポーツモードっていうものが続いてなくなくなっちゃったんであのーコン、e、でこのように車線少しこう出ちゃうと逸脱機能がただいてちゃんとこのような形で戻ってねっていう形で走作してくれるので、はい、もうちょっと走っていきたいと思うんですけども。 感じないでこういったところで減速するときなんかは B モードを使うというのがすごくいいですね。ねこういった高速道路なんかですと結構便利だったりします。あ B モードをこう使いながら走るっていうのも結構ありかもしれないですね。なので高速ツーニングするときなんかでもやっぱりこの B モードっていうのは一般とでもすごく スピード調整する上で、ストップアンドゴーと続くような、少しこう混んでる道とかでも、すごく使いやすいんですけど、こういった高速道路なんかでも、アクセルをこう離してやると、回生力が働きますので、すごく使いやすいで、しっかりと EV 入ってくれますし、重放電の効率なんかもま当然、上がるとまいうこともありますので、これはすごく、ね、使いやすいです。 最後に少し宣伝になっちゃうんですけどこのように高速道路でもこうやって YouTube が見れてしまうということができますでこれ車速センサーを特に殺してるわけじゃありません見ていただくとこのようにパバックこのモニター映りませんので車速センサーを殺してるわけじゃないんですけれどもこのように今、まあ、このぐらいの領域でしたらねいいんですけどテレビは、まあ、もちろん見れないです ですけどこのように YouTube が見れてしまうということこういったことができます、まあ、これ今回のこれオットキャストというやつなんですけど今回はこれマイクロ HDMI がつくようになってあそうか ETC じゃないんですねこれねマ イ, マイクロ HDMI がつくようになってリア席もつけられるようになりましたのでまたこちら詳しい情報は ロード別動画でご紹介をしたいと思います。ちょっと所沢インターでやりたいと思います。こういった、まあ、e、イコン、今、今回。オフにして走ってるんですけど。 ビーコンオフだとより一層安心感というかやっぱり排気量としては315ニュートンありますので RP5 の時もそうでしたけどなんかもう排気量が3リッタークラスの車に乗っているようなだから NSX の 3.2 リッターのタイプ S と同じ 3.2 リッターの車と同じ登録がありますので出力はね やっぱり少し184馬力ということでシステム出力としてはわず200馬力ぐらいなのでちょっと頭打ち的なところというのはあるんですけど正直なところねだから伸びという意味では瞬発力は高いけども伸びはちょっっとやっぱりね200馬力ぐらい な, ぐらいなんですけどで200馬力でこの巨体を走らせるということがありますのでねだからそういった意味では少し。 伸びは物足りなさっていうのはありますけども瞬、まあ、発力って意味で言ったらもう全然高い領域で走ってくれますん で, でちょっと今こういった路面が少しこう荒れてるような状態のところでだったんですけどちょっとこう車が少しこう。 収まりがりいいっていうのがちょっとこうあったかなっていう気がするんですけど、まあ、17インチもね少し車速をこう上げていってしまうと、まあ、水澄ましのようにスーッとこう車速が伸びれば伸びるほどこう安定するっていうちょっとそこが正直前回の動画ではちょっとお話ししなかったんですけれども。 ノアボクシーはもう車速を上げていけば上げていくほど車が落ち着くんですよそこがだからもう欧州車っていう感じなんですけど、まあ、ステッパーボンはやっぱり少しプラットフォームがね RP5 と共有してるプラットフォームということもありますのでやっぱりま普通に走ってる分にはいいんですけどもやっぱり少し車速を上げて走らせてい、ね、くとなると少しちょっとこう落ち着きがなくなってくるっていうのがちょっと正直ね出てくるところではあったりするかなと。 なのでセッティングで結構車 の, その安定感というのをまあ今回保ってきてるのかなっていう感じが少しあるところかなという気はするかなとは思いますただまあいずれにしても全然いい車でもう私もこの白のステッパーゴールのスパーザだったら全然いいなってっ個人的には思う車でう買うんだったらやっぱりこの車が欲しいなということを思ます とこで、今回はステッパーゴンのスパーダでこちらは16インチ仕様の車になりますがこちらの方のインプレッションを今回いたしました<音声><音声>ということで今回はステッパーゴンのスパーダの e g h v こちらの方の高速道路のインプレッションということで主に、まあ、17インチとの走りの違いについて